はい、えー、イスラエルに来て最初のご飯がケバブみたいな来たですね中ラム肉です結構持った感じずっしりして重みありますねあの乗、ー、り継ぎ乗り継ぎでろくなものを食べてなかったんでガッツリ乗いただきたいと思います うん、うんうん、美味しいラム羊ですけど全然臭みがなくてもともとラム肉好きなんですけど美味しいですね結構サラダも野菜も。 あの盛 り, 込、ま、盛り込まれてて結構肉たっぷり入ってるこれは当たりです、うん 香辛料で結構味付けされてるんですけど辛くなってうん臭みもなくて柔らかい肉全開です肉てんこ盛りこれで35シケルなんで450円ぐらいですか 500円ぐらい全然いいですね、おいしい、おいしいってイスラエルの言葉で何て言うのかわかんないんですけど、ちょっとそれぐらい覚えてリアクションしたいです。